羽生結弦が優勝候補の四大陸選手権。ライバルは四回転アクセルに挑戦か。ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。2月6日からソウルで四大陸選手権が行われる。3年ぶりの出場で初制覇を狙う羽生結弦は大会前、プログラムを平昌五輪で勝負をかけた自身の代表的プログラムとも言える、ショートプログラム、SP。 バラード第1番と単調とフリー再名に変更することを発表した。昨年末の日本選手権後にその決断をしたというが、その理由は3月の世界選手権で勝つためだという。今季ここまでのプログラムである SP 秋に寄せてとフリーオリジンは昨年10月のスケートカナダで合計 322.59 点という高得点を出していた。だが SP の秋に寄せてではノーミスの演技をしながらも、 後半の4回転トーループプラス3回転トーループが曲にうまくはまりきらなくて不安があるという違和感があることを明かし昨年末の全日本選手権ではその連続ジャンプを前半の2番目に持ってきて最後のジャンプをトリプルアクセルにする構成に変えていたしかしその修正だけでは見るものを自分の世界観に引きずり込むような情感豊かな羽生本来の演技ができないもどかしさを感じていたのだろう また、強力なライバルである、ネイサン・チェン、アメリカに勝ちたいという思いが強いからこそ、自分らしさを存分に出せるプログラムで、しっかり勝負したいという考えも見て取れる。フリーの、サイ・メイは、以前より演技時間が30秒短縮されている。現行ルールに合わせるため、1月に、振付のシェイ、リーン・ボーン氏と修正してきたという。 そのプログラムを披露する4大陸選手権に提出したエントリー時のジャンプ構成は SP バラード第1番と単調は冒頭に4回転サルコーを入れ次に4回転トーループプラス3回転トーループその後にフライングキャメルスピンを入れてトリプルアクセルという構成になっているまたフリーの最 イ, イは前半に4回転ルッツと4回転サルコー トリプルアクセル3回転フリップを入れ、ステップシークエンスの後の基礎点が 1.1 倍になるジャンプには、4回転トーループプラス3回転トーループ、4回転トーループプラス1オイラープラス3回転サルコー、トリプルアクセルプラス2回転トーループと、大きな得点源となる連続ジャンプを詰め込んだ、こだわりの構成となっている。そんな新たな決意が込められたプログラムを、羽生がソウルでどう見せてくれるかが注目される。ライバルとして浮上してくる可能性を持っているのは、 今季はグランプリファイナルにも出場した、ボーヤン人、中国だ。ボーヤンはエントリー時のプログラム構成では、フリーはルッツとサルコー、トーループ2本の合計4本の4回転に加え、3番目のジャンプは4回転アクセルプラス1オイラープラス3回転サルコーとなっている。本番になってみなければ、わからない部分は多いが、構成全体を見れば、4回転アクセルをトリプルアクセルに変更する可能性が高いと言える。 彼の今季ベストスコアは中国杯の 261.53 点で、昨年の四大陸は 273.51 点で、宇野に次ぐ2位になっている。とはいえ、羽生の今季最高得点とは少し差があり、羽生の優位は変わらないだろう。今回、チェンは出場しておらず、宇野昌馬も出場を辞退した状況では、羽生が頭一つ以上抜け出している。優勝候補筆頭の羽生が、今大会でどんな演技を披露してくれるのか、注目が集まる。